はいうん、うんいいね、ただきです。いい っうんなんか、すごい端っこに、ね、ちょっと端っこだけど、まあスリーパッドしないように頑張ろう頑張ります、パタ頑張ろうシャ乗ってないからスリーパッドしてないってああ、そうだ。<笑>なんかれも 乗, 乗ってないから、パタ頑張ろう 結構<笑>伸びるね、うん。上りだと思って疲れてる お疲れ様ですお疲れ様ですスポーナーをねあそこから入れなくていれますオートパッド難しいわここそうですねちゃんとん打っていかないと打っていかないとだらかななんかオープニングで、はい、この後の対決を 予想してくださいみたいな感じであれしてなんか逆に今僕も予想してるんですよ、えー。一ホール一ホール見ながら<笑>どう思った<笑>全然全然わかんない。今いい対決してる。<笑>今ちょうど一緒ぐらい。今一緒のスコアだからわかんないよね勝つからあ。後で二人に戦略を聞こうかなと思って。戦略<笑> 今んとこ全然わかんない。でもわかんねえ。油断させといて、後で本番についてる。<笑>うん、<笑>今関係ないから油断させとこうかな。<笑><笑>サクシー<笑>サク シ, ーサクシー。<笑><笑> 全然大丈夫だあ い, い感じでフフフフ。 ううん、うんんかーローで見てすごいいよいいサフトもいいいまあああとかルでググよねフトの兼合ももるンタグラファイトか変えたずいぶん前に変えた。 どのくらい最近は会ってたんですか。きの、昨日もった。昨 日, った昨日。家に、家にも来たしね。泊、えー、まりも一緒だしね。一昨日も会ったし。えー、めっちゃ会うじゃん。<笑>結構会ってるけど、直接回るのは久しぶりっていう。<笑><も>うん。<笑>ええー、いつ?。最後。合宿が、が最後。え結構前だ。行けるとこないですよ。あんなに暑いのに。じゃあ、その。 あれですね。合宿の成果を今日う、うん。そうでも私は試し合う感じ。外宿らしプラスでは私は勝った、ね。そうよくないですね。普通に。スズエチなんか飛ぶようになってないですか。気のせいですか。当 た, ったらべるすか当たりがなんか音がなんか違う感じが、うん、なんかすごい捕まってる感じの音がする。成果出 て, て, す果出てます、ね。いやでもちょっと伸びてきて、で も, で も, でもまだ当たってないから。こ<笑>、ね、れヘッドスピード上がってきたよね。あのミスチーダがいいですね。うん 練習場の測定器では結構20ヤードぐらい上がりましたへえー、すごっ<笑>でもやっぱ右にもうちょっと飛ばしちゃうと距離が残るのが課題で、うん、左に捕まってたら大体もうちょっとそう ね, そうね戻ってくればいいよねなんか右に出て左が堂々だからそうなんですよ、ね、これで戻ってくればもうかなり最高だよね、うん、はい距離も次るようになると思うんですけどそ、ね、れは これからも、ね、<笑><あ><笑>うし、ん、っかり1歩戻してくるくらいの気持ちです。 ううんかもちょっと浮いてるんですかね。うん おお。これゴルフですよね。でもむずいむずいっすよね左足下がり。左足下がり。そう。ね浮いてるって言ったもんね。手前はやめようと思ったんですけど。これ入ったらすごい。まさかのチェックイン。せっかくなら。<笑> いやーか自分がっありがとう。っちょっとでも ラッキーを生かせたら最高だったけど、あれは難しかったです、ここは。うん。アップロードか。58度。そうそう何んで58で打ったんですけど、うん、なんか、このラフの貼ってある芝、ちょっと浮いてて、あ、う、あ、ん、あ、うんまり別に開かないで、別に開かない方がいいね、浮いてる時にね、うんでで時。で、まあ手前は、マスで、うん、行きたいなと思って。うんそうだね ましたはい、おお<笑>これは飛ぶいありがとうございます。 そう左左左左なんか、ね、あなんかって<笑>ないなきゃって思ってなんかすごい意識しちゃってるんですけど。けど な, なんか知らなくて。 スイングを変えたり意識したりするの大事だけどコースだとすぐには直せないからまあ私はね私は私の意見としては素振りは意識して打つ時はそうん な, なそうです、ね、かに優勢に意識するのは難しいから確かに確かに確かにまあ鈴音ちゃん今ねスイング改造中だもんね、うん、えさっきもあれだったけど。 そうだよね、さっき右に行っちゃったからちょっと直そうかなみたいなねえまえていきたいと思ってたらちょっと前半は練習ラウンドだからそうそうそうそうそう対決だとちょっとねあのもうそのままでいくしかないけど<笑>もうでもやっぱこういうラウンドっていうか練習ラウンド意外としてなくてあのまあそうだよね自分の ンなちょっと5段押していき<笑> ま, ます。<笑> <笑><笑><笑>ああっはい、いいいいい上ががりもうううちちょととししななででますすす<笑>ん、ねよござかフ<笑><笑><笑>がフフ。 あ今日は打たないだろう、ね、<笑>確かに、<笑><笑>めちょっとわってました。 ナイスです、うん、ナイスですあありりががととととううううございいまままん、うーん分かってきした一人ことを学んだ<笑><笑>大事ですね。<笑> ジャストタッチ派だからさ、でも、重たいグリーンは、そうはいかないからね。う